はい、今回はゴジラクロニクル3を見てみたいと思います。ゴジラクロニクル3ではやっとゴジラの顔が表紙に出てきました。ンとツちょっとなんかなかったからちょっと物足りなかったんですけれども。ラインナップとしてはファイナルウォーズからゴジラ2004、そしてデストロイヤ完全体、リトルゴジラ、スペースゴジラ、モゲラ、ヘドラ、アンギラス、ラドンとなっております。このゴジラ2004から見ていこうと思います。 あんまり本当に変わってないんですよね。背びれだけが本当に変わりましたね。白く塗られてました背びれが全部、えー、この中のとこまで。ただし、クロニクル3ではこのヒレとヒレの間は白じゃなくなって、ちょっと若干灰色がかったグラデーション。グラデーションじゃないかな。んだろう。塗られてないですね。うん。ただまあ、相変わらずこのクオリティはすごいいいですね。うんうんうん。 エストロイア完全体ですねこれは素晴らしい、はい、ゴジラ2と並べてみるとこんなに変わりましたねそこのゴジラ2の時はすごいこのカラー自体にすごいバリエーションっていうかそ の, このグラデーションとかクリアとかそういう概念がなかったのか本当に同じ単調な色しか使われてなかったんですけれどもこのクロニクル3ではもうそもそものベースがちょっとクリア なものを使っているので、だいぶ印象が違います。そしてこのツヤの出方とか、塗装の仕方とか、もう、すごいですね。この、この爪とかの、この汚しみたいのもすごい気合いが入ってますね。これは素晴らしい。羽根の透き通り具合もかなりかっこいいですね、これ。で、この塗装の仕方が、ゴジラ10の時のデストロイヤー完全体プすごいそっくりなんですね。この 羽のところのクリアさとかもそうですし、使われているこの汚しとか、すべて同じですね、ほぼほぼ。なので、点で、点で進化したこのクオリティをそのままクロニクル3に、そのまま封じ込めたって感じがしますね。ゴジラ点が最強だったんで、多分、こちらクロニクル3ではそれを超えられないと見越して、こちらの 2でいろいろ改善するところを全部こっちに持っていったのかなと思います次がリトルゴジラです HG1 と EX そしてクロニクル3で比較してみました光沢があって EX では光沢がなくなってクロニクル3では色がちょっと変わって明るくなって目がこんなに変わりました生きてる感がすごいあったんですけれどもどんどん マットになって最終的にはもうなんか黒目もなんかやばくなってなんか死んでいるみたいなこちらが最近出たリトルゴジラちゃんなんですけれどもだいぶこのリトルゴジラに救われた感があります色の使い方とか目の表現目の出し方とかもう全然違いますねこんな尻尾短い、ね、長かったの、ね、に 次がススペースゴジラでございますまずはこの同じ造形を使ったものとしてパート1と EX そしてゴジラクロニクル3を並べてみましたリトルゴジラと一緒で光沢がパート1の時あったんですけれども EX でマットになりましたで尻尾のこのピンクのところが EX から塗装されなくなりましたでこの クロニクルでは、まあ、そもそものベースが変わりましたね。このクリスタル具合がすごいいい感じなので、フィギュア自体は全てクリスタルなので、そのクリスタル仕様のものの上にこう色を入れてきた感じがあるので、この背びれがまずこうやってクリアな感じになっております。なのでこれは、えー、1とも EX ともだいぶ違う感じになってますね。劇中に近い感じの色ですね。このボディの色とかもそうですね。 で目もちょっと鋭くなってるっていう。で、頭の角が黄色い。天の時のスペースゴジラと比較してみました。これはデストロイヤー完全体と同じで、同じあれで、そのままゴジラ天で使われた塗装が、ゴジラパート1の時に使われた形に打ち込まれたって感じですね。いや天がすごい、すごかったんだな、そうすると。うん。 最近出たこのスペースが、肩幅がすごいんですよね。なんか肩のシュキンシュキンっていう感じの、肩のシャキンシャキンぐらいが素晴らしいですね。この下半身とかやっぱ天の方が素晴らしいんでしょうけれども、顔なのかな目つきがちょっとすごい良くなった感じがします。なんで、やっぱりクオリティが上がったからちょっと金をかける分、ちょっと顔はちゃんとあのお金をかけるようになったのかな背中はちょっとクリスタルっぽくないんだなこちら。 全てのスペースゴジラを並べてみました。スペースゴジラクロニクルですね、これまさに。次がモゲラですね。モゲラも3種並べてみました。パート1の時はいろんな細かい塗装とか全て塗られていたんですけれども EX で省かれ、えー、クロニクル3で多少改善されつつのちょっと変わっているって感じですね。まずはこのドリルの色が変わりましたね。クロニクル3では。 黒くなってます。オバルトブルーっぽい感じになりましたね。うん、えーと、ここの足のところで疲れて、そまず EX でこう一回省かれたんですけれども、クロニクル3で戻ってきました。パート1の時、こう、ヒールがこう塗ってあったんですけれども、EX とクロニクル3では塗られなくなりました。というのは、そもそも足の裏か、裏がこう塗られてたせいか、そこも省かれちゃったんで、ももの部分も、この、 クロニクル3ではやっと戻ってきたんですけれども EX では一回これ省かれたんですねここうんなんでこれはもうもっとパート1がすごいこだわってたんだなっていうのがすごいわかりますね同じくこれ最近出たあの高い方の高い高いガチャガチャなんですけれどもクオリティに違いが見られませんねこのうんむしろなんか肩幅がすごいちょっと狭くなったのとあとこの足のところがすごいこの 今までこんなにこうズガーンと、えー、なってたんですけどもなんかちょっと痩せちゃいましたね。これもちょっとモゲラクロニクルになるんですがこれもそうね、えー、と同じやっぱ色はやっぱりクロニクル3だけちょっと違う異彩を放ってますね。うん。はい次がアンギラスです。アンギラスに関しては正直なん 何が変わったかっていうと、騒音、ほとんど変わってないですね。色も、疲れてる色もなんか僕には同じように見えます。ちょっと違うんだったらむしろ教えてほしいぐらいですね。うん、本当に本当に。自分がこう見た感じで違うなと思ったのは本当にこの頭のところの塗装ぐらいですかね。クにニクルの時はちゃんとこの頭の角のところの、このラインがすごい、あの、もう一つの色だけだったんですけれども、こちらの えー、オリジナルのところは、もうちょっとなんか、なんかグラデーションが入ってるっていう、なんかちょっとこの、薄ら、薄らハゲ、ハゲじゃない、えっと、なんか、うん。てか、むしろ、アンギラス、そんな作んなくてよかったんじゃないかなと思いますけれども。で、こちらが、ラドン1956ですね。見分けるのが本当難しいですね。使ってる色は一緒なはずですが、 クロニクルでは、ちょっとこの羽のところになんか黒い、何かこのグラデーションのような、なんか入ってるような感じがします。羽のここら辺とかが、こうなんかちょっと違うんですが、多分、うん。多分そんなはず。だけどよく見るとオリジナルも黒かかってないっていうね。ちょっと、正直、違いがわかんない、本当に。これは。なんでこれ作ったの本当マジで。 なんか頭のところちょっと違うのかもしれない。この先っちょちょっとこっちなんか黄色っぽいけど、こっちは全部茶色っぽく見えるぐらいかな。これが合ってんのかなそれとも個体差なのかわからないです。これはちょっと何なの<笑>こちらがヘドラ1971ですね。でこれはゴロジラクロニクル3だけのオリジナルの えー、ものなんですが、このおどろおどろしさとか、この色の使い方とか、だいぶこだわりがありますね。で、この、そもそもこの塗装する前に、おそらくここがすべてクリアなパーツの中に塗装を入れてるためか、ここ、頭とかすごいこのクリアな、すりクリアなんですね、ここ。うん。なんで、すごいこだわりが見えてますね、これは。本当に。 最高ですね、これは。うん。この尻尾の具合とかもすごいですね、これ。細か。これで200円ですよ。最近出た HGD プラスと比較したんですけれども、まず、こっち500円なのにこ、こっち200円ですよ。で、大きさはだけではなく、その使ってる色の、このクオリティもだいぶ違いますし、 なんか適当 な, なんか色の使い方、すごい。これ、右が。まあ、ちょっとこのうねりとか尻尾とか入れてるのがち ょ, っとなんかちょっと立体感があっていいのかもしれないですけれども。<笑>いや、そんな問題じゃないって感じですね。なんかもう、うん。こう、これなんか一応足がちゃんとこう2つあるのに、こっちはもうなんかニョッと。もうこういう、 いろんな細かいところでいろいろこう省きたいところが省いちゃってる感じがしますが、クロニクル3の段階ではそこも譲らず、このオリジナルの、うん、ところですごく気合を入れて、えー、こう作ったんだなっていうのがわかりますね。もっとクオリティが高いから500円なんですっていう説得力が な, ないですよね。全然。うん、昔と比べちゃうと。 クオリティ上がってきたんだったらもっと払いますけれどもちょっとファンとしては、まあ、これで500円払うのかって感じで、まあまあ、ゴジラだから仕方がなくやってる感じなんですけれども今回はゴジラクルニクル3を見てみましたやっぱりこのヘドラのインパクトはすごい強かったんですがそのサイドにいるデストロイヤーとスペースゴジラのこの改良された塗装とかもすごいいいかなと思いました他は本当 他の5種類とりあえずこの HG1 から11そして Chronicle1 から 3EX もちょっと含めて紹介したんですけれどもこれであのー、そうですねオリジナルの HG シリーズのレビューは終わりになりますはい以上ですご視聴いただきありがとうございました